皆様、こんにちは。ST マイクロエレクトロニクススマートパワーアナログ製品部の斉藤と申します。この動画では地域規格準拠のワイヤレス充電をベースに、さらに高速ワイヤレス充電を実現する ST の最新のワイヤレス充電ソリューションのデモを紹介したいと思います。今回のデモはワイヤレス充電機能を の機器を開発されたい、または設計をやりたいなと思っていらっしゃる方、その方々にぜひデモを見ていただきたいと思っています。まずはこのデモに使っている ST のデバイスについてご紹介したいと思います。トランスミッター側のデバイスですが、STWBC2HP というコントローラー、それとリファレンスキットとなってます、このボードですね。 これに評価ボードと GUI とソフトウェア等が組み合わさった形でご提供させていただいています。また、このキットについては USB PD にも対応していますので、最大 70W くらいまでの設計ができるかと思います。続いてのデバイスですが、ST のレシーバー IC、STWC98 の評価ボードとツールの紹介になります。 こちらの IC はモノリシックの IC になってまして、整流回路、出力弾頭のレギュレーター、マイクロコントローラー等も内蔵されている製品となっています。こちらの方も最大で約 70W ぐらいまで V アウトプット出力できるようになっております。これがざっくりとしたデモ機の構成になります。 出力状態を見やすくするために簡易的に電子負荷をつないでおりますのでこちらの方の表示を見ていただくことで出力電圧、出力電流がわかるかと思います。それではデモ機の方のご紹介をしたいと思います。まずあの電気が入っていると思いますがトランスミッター側の方に電気が入っているのがわかるかと思います。そこにコイルがありますけどもすでにレシーバーの方のコイルはトランスミッター側のコイルに乗っかっている形になってますので 見ていただけるとわかりますが、赤い線と黒い線が繋がっています。STWC98 のデシーバーの方の評価ボードに LCD が搭載されていますが、こちらの方に今ちょうどですね、電圧が徐々に上がっていってるかと思うんですが、20V まで電圧が上がっています。で、右側の方にですね、電子負荷を繋いでおるとお伝えしたんですが、そちらの方にも 20V という表示が出てるかと思います。早速電気を引っ張ってみたいと思います。 だいたい今60、6 0 0ンペアぐらいですかね。で、次に1ペアそして1 5ペアぐらい。そして、だいたい、まあ、2ペアぐらいまで行きましたね。だいたいこれで40数ワット、で、もうちょっと上げると、まあ、だいたい4 5トぐらいと。まあ、いう形で、まあ、徐々にボリューム上げていけば、最大7 0トぐらいまでは、この環境下で、 出すことができるかと思います。こちらで地域規格準拠、高速ワイヤレス充電のデモの紹介はおしまいになります。高速ワイヤレス充電でより最先端の機器を開発されたいという方、ぜひご興味を持たれた方は ST にお気軽にお問い合わせください。ご覧いただきありがとうございました。